はいおはようございます12月29日日曜日大山ニュートにて開催スーパーストタートファイター 2X4 音砲大会 FOX の今日は今から当日予選6チーム当日枠は6チームありますね当日6チームにてダブルイリミネーションのトーナメント戦で2枠い ルーザーウィーナーズ抜け1チーム、ルーザーズ抜け1チームの合計2チームがあの決勝、まあ、本戦ですね、本戦抜けれるということで、の全部で6チーム、24人も増えてくれました。ということで、事前エントリーしていたのがあの9 24チーム、96人だったので、そこに24人追加されると、120人、多いですね、120人も、120人の、まあ99、99% 男です。が<笑> 大山にところ所狭しと集ってますので今日もあのー、皆さんちょっと長い時間になるかと思いますけどお付き合いよろしくお願いいたしますじゃあ早速ですがゼロ回戦の第試合戦い上手紫読合堂ポニーハクハクいないけど対玉梨阿部ヴィンヒロヤンとおちゃる丸とごめんもう一人誰だっけクロッチかの 大試合始めたいと思いますのでよろしくお願いいたしますじゃあじゃんけんで 1P2P 並びに先方プレイヤーを伝えてください阿部ヴィン対読合堂でじゃんけんがカナカいジョーズ<笑>ーピーョイインンが 2P 側 玉なしがワンピガーですすねね先方方は申告をお願いいたします本家西方ねはい。 では当日予選のマイクは私、二回転とマッツンさんでいはよろしくお願いしますはい、はい、それでは先方、座っておりますね、始めていきましょう。はいということで、とりあえずね、あのー、からかい上手の方がね今ね、ね白君がまだ来てないということで、形を3人チームかなり家が近いはずなのに、多分ねあの事前エントリー、下着でいるんじゃないかな下着でいる、ねうん 先方はポニー、ポニーザインとクロッチですね、これね、クロニクという名前に最近変えたクロッチ、これはすごい古くからの知り合いなのでは、<笑> 20年ぐらい前からや、そんなんじゃ済まないんじゃないの、っとか。それ X より前ですもんね、うん、おっと、さあ、もう、減悪していく、先方ポニーは豪華すぎませんか、<笑>さあクロニクがリード。あ、クロッチですね、今日は。 おぉーじゃあチ ー, ーパンでああいうチョウ取ったが<笑>ダメージ、体力も上げていた相手チームがね、ブランカ、ホンダ、ホークとうおなんだっけあ、バルログかバルログなんでね、ザンギー、あーまあいてもしょうがねえ的な感じでしょあ、ね、すねさあ、龍ザンギー、ベガでいけるのかってとこですね、あとはさあ、今ね、あのー、ザンギーが昭和 し, しばらの後にあの走り、フラパワーは、はいはい、あれはもうバックして読みで マックスの弓、あ、そうですね走っていたんですが、あのー、黒チはしばらりで溺れるしらりで、はい最後はダイヤシ埋めてからのスクリュート中足なかったかね、今下ってたからですかあ、今走りたかった ね, ね さあ、チョップそう、あれね、チョップタイプを多分ね現像してるサインだからなんだかんだで一番タブラが上いんじゃないかなと思ってあ前に歩いてチョップをさあ、暗いスクリューねちょっとタイム大幅リードた場合は、このようにスクリューが確定するとああう変なの食らってあーコンボミスさ あ, あダブラリーこの呼び合いは熱いがグランドシェイリバーサルダッシングクロッチが危ないところ拾った いや、今、惜しかったですね。惜しかったですが、これは、えっ、ー、と、こんなように竜を残したいので、多分ベガが行くしかないんじゃないかな。ですよね、紫が今、座ろうとしてますね。キャミーがいれば、キャミーがいれば仕事は簡単だったのに。確かに。これ、同日予選の朝1回戦からこんな熱い試合をやっちゃっていいのでしょうか。この試合で、 紫ベーカーが勝たないと相当厳しくなりますそうですねまあ言うても一応ダブル入り見なんでねまあ一回保険はあるとできれば勝つって抜けたいです ね, ね勝って抜けると先に選べますからね当日予選枠で比較的楽なブロックとデスブロックどっちかに入るということになりますのでどうなるのかさあ最後さあさあさあさあさ 今のいいですね。最高。今の最高は普通にやるんじゃん。あの、はい、後ろため前後ろ小サイコでためないと今ダブルにたまらないです。ダブルニーガギリギリたまらない。なるほど。さあ削りだけで組み立てていく紫ベガ。安全安全。おっとサイコで抜けるが。これはデカガが優位だ。さあ、OK、さすがにこのラウンドは。そうですね。時間ごとに使っていく。 紫部がどういうプレイヤーかちょっと教えてもらえますか。変態です。変態。ここ。プレイヤーって、ベガと使いとしての説明、人としての説明。<笑><笑>あどっちでもいいですよ。まあ両方。ベガ使いとしてはですね、えっと。なんだろう。最近関東で流行り気味の、はい、あのー。そのなんだ、なんか食らってダブにぶっこんで、逆にたくとか、はいはいはい、そういうのあのー。強引さはないです。はい。 綺麗なタイプ往年のそう、平良のようにそう対応、対応ですね、その、最近の関東のベガがむしろなんか、やりすぎ感があるので<笑>確かに、まあ、あれはユうベガさんのせいですねんー、変異のせいですね、変異のせいですか、うん、あーっとこれは、おっと、なんだ今のローリングスパイカーなん変態ハテナとかついていく、<笑><笑>海外勢困ってるじゃん。はい<笑> 変態てなですよお宅<笑>なんですねわりかし、しかもあの、割と鬼門寄りのオタクです、ね、あそうなんですかえあれー今日コミケは行かなくて大丈夫だったんですかね本人多分行きたかったんじゃないでしょうかねそっか毎回被っちゃってますからね 去, 去年は確かはあれポニ村さんと一緒に行ってるはずですからね<笑>あそうなんですか、うん、ポニーさんとデートでコミケを選ぶ<笑>かなり来てますね<笑>デートなの さ逃げて体力はラウンド1同様、オタクって拾われてる<笑>拾われてんじゃないですか、<笑> お, いおー 今, 今のはいい、いいすね、さあ時間の使い方、これはすごい、まあ今。今の確定っぽく見えたけど、あとかんだぞ、危ねえ、逃してしまった、かったね噛んだら分かりませんでしたね。 さあ、ンが座るまあ、そりゃそうだろうなお茶る丸さんはバルログじゃないかバルログかログです、ね、フォークでしょ、S フォークじゃない<笑>ああこの組み合わせさあ今開幕踏み込んでないキックスに熱いな熱いっすね阿部ン対紫関東が誇る よくわからん系ホンダの横よくわからんの誇っちゃやばくねえかいやー、それでもね、結果を残しておりますんでこの人に知識はまずであります、反応もかなり早いですが何が…何やってくるかわからない、不思議系ホンダしかし強い、さあこのさきついベガに関しては ま、全く脳みそですよね、今のところ時間を使おうという紫に対してもよく見やばい、あー、ピヨル最後<笑>が出てきた、しかもくらってピヨル今目、メアのとまっすぐ前へ飛んであれだ間に多分左右入れ替わったね、一瞬ねえ端っこでバックジャンプしてるってことですからね。おっと、張り手で さあおいちゃ ん, さ, ちゃんさすがにコロナ運動はお大島で許した中棄っこしたかったね今ねお父さん投げてどうださあエンドプレスかなベも冷静あーあこれは2対1を許さない乗っかり今紫もいい反応で脅しに行ったんですけど ね, ね早出ししてましたねちょっとあのー、体力が足りなかっただけですねやっちゃったおおいち確定からの100ピュアル おー一応欲張っていく張り手があ出なかったけど勝ったのは阿部みン残るは読み合いの一人なのかハクは間に合うのかハクくんは連絡取れる人いないですかねこれはクくんの間だね白くん大先輩ありますよ大先輩だって残ってんのってなんだヒロヤンとおちゃる丸 まあ、バブログは、あのー、正直キャミーはあの席立っていいと思うんで、はい、あれですけど、<笑>ほうあ足寝てんのかフォーク相手は全然いけるはずなので、そうすれこれで、ね、タフンがからかわれ上手になってしまうのか、<笑><笑><笑>だいぶ、からかわれまくりのミスパさんになってしまうのか。 おっと冷静 い, やいいよのは井上君はもう本当、強くなりましたね、<笑>関西のお前今今ダイゴス、なんで龍使ってた、ホンダ戦で、そのダイゴス漏れはねえだろう、あべビンならあるぞ、あべビンはあるぞ、本当に、怖い怖い怖い怖い、好き好き、波忙は食らない、不思議。 これはあと一発あっここはイワハドをしっかり大空で置いてあるちょっと危なかったですね、まあ、2回頭突きを出されてもお、今のいいですね開幕もリュウの割とかなり安定行動使えるしゃがみ中盤歩き下がりしゃがみ中盤ですよ上が歩き下がり そ, その場しゃがみ中盤はダメなんです あ、そうなんですねそれはハリテンに対し て, ってことですかあのじゃあ踏み込みの払い蹴りに負けちゃうあー な, るほどなのでそれさ、そちょい下がりうーんそのヨガフレ入力の途中でしゃがみ中パンチやることによってお、うん、バカーーバカ王をやる今もったいなかったなーこれでリーチかバッチってましたよ、読谷ドーさん あ、よみちゃん硬くなっちゃった硬くなっちゃったよこれはでも弱った一発目の波動拳上を見ようとしているところ で, <笑>ころでやばいよーうわー上を見てるときは飛ばないのにこの飛びのセンスベビンが倒してなんとポニー紫読み合い道はルーザーズに回ります、うん、い, やーいきなり来てます ね, ねこれは ちょっさっき の, あの話の時はね、歩き下がりしゃがみ中パンチによって、はい、あのレバー後ろに入ってるから、開幕1 0列来てたら強制ガードになって、その場でしゃがみ中パンチが出るから、っ、えー、と百列を止めれると。で、歩いて腹蹴りだった場合、歩いてるから、こう竜も下がれる。あこういう判定ないかが。で、腹蹴りの前の外になってしゃがみ中パンチをポクッと押せると。ということで両対応ですね。相当安全なんですね。はい、次、デレロー国と 3DS。 じゃんけんでワンピーツーピーを決めてください。3DS どこにいる。じゃんけんして。さあ、なんかバーサス身内勢っぽい対決ですね、これは。はい。国、国がツーピーが。 国, 国, に対し国に対してゲーム機ですからね<笑>え、誰がいるのかちょっと僕見えないんですけどデレロー国と 3DS 両方とも王デレロー国が松清デレロー MOR 長田正月で 3DS デュウサガットガイルフェロン S フェイロン長田さんが S フェイロンですね で,、うん、で、見習いが 見習い、見習い、義を、短波、ためすぎ、と、えーともやう、ほぼ山本、S、バイソン、S、ケン、S、S ばっかだな<笑>あ、あそれで 3DS なのか、S キャラが3体いるだろ S キャラが3体でて、4? あ3体か、うねんのとこ、うねんのとこ。 はいじゃあ試合準備できてるかなこことじゃんけんしといて次試合デ レ, いいデレロチームが 2P そう国が 2P ですー国が 2P はいそれではこうどうぞ始めていいですよ S 流に対し松木をクサガット おここのとこ ね, ですねこはこ、ねあのー、急増している、エックスサガット、だからでは彼のエックスサガット一番いいんじゃないかなと思います、ねー、あのー、サガットっぽい、タイガーに暴れするサガットは僕、あのー、全く持って<笑>、あのー、意味ないと思ってる、それはだって相手のミスなだけなので、し反応できないといいなっていうお願いですからね。 とは言っても、まあ、本当にキャラが弱いと思うんで、僕はいろいろやるときだとは思いますが、はい、松木さんはすっごい我慢強いようなータところなので、稼の連打あたりとか、ハドとタイガーショットの打ち合いのときとかにはい、あのお手製のジェノサイドあー、うん、とかあのね狙ったりとか、ちゃんといい間合いをちゃんと用意したりとか、球の打ち合いも打ち方も結構丁寧で、これですね非常に早速、手作りジェノサイドが出ました。 ですが見習いがガンガン飛んでる今の前、あれです、あれですいいですねーいい、ね、かっこいいそいこら辺はね、あのー、あ投げてや ば, やばい、やばあっと飛びが飛んで、二丸三弾ボンボ選択完璧でしたね、今のは中足、アパカがあそこだと繋がらないのでうやい殺狂パン S24 狙うんすねそう、こういうところがあれですね、あのー、なんだあのー 富士山とか、はい、あのコテクにはない部分かなと思うのちょっとあのあ同じ時期に、ね、始めてるエキサガト同士なんでみんなあってほしいかなとそうですねーコテクもすごいあの、強くなったんですけどちょっとねあの、考え方が硬いかなというか当たり本当にそう思 う, う, まい ち, ゃんと狙うちゃんとしてますねこれは見習いが今止まらなくてよかったんじゃないか、えー、あるよ見習いがガチャガチャすれば全然ありますこれ おー 危, ねえ危ねえ、死んでもおかしくなかったそ、なんとか拾いましたね、今ね、かなり根性があります、ね、ジ、まあ、ャラの根性がありました、ね、直前の変な飛び下ってから間に、あのその飛びが怖くなっちゃって、最後、ちょっと打てなくなった部分があれですね、あの若さを感じましたね、<笑>うん、あそこでもまだ、いやまだ打つかお前ぐらいの、そのぐらいのずうずうしさが欲しかったです。 まあでも勝ちは勝ちですからねそうですね見習いエスも飛びも良かったんですけどねさあここでほぼ山本 DJ 今日は、えー、枠がなかったので DJ ですねふだはチュンリーいですおっとさあ投げる優しいか<笑>さあ橋だと弱足中アパカでダウンを取って先飛びが狙います画面真ん中だと タッチジキック、強大阪の後にえー、弱体側にマイジャンプで今、今、よくやっぱ上がって打ったなねーねーサビ飛び確定なんですよねあと、これはスカリじゃあ、割り込んでそう、ああいう部分結構ね、の最近のこいつは変だけど結構なんかちゃんとしてるよなと思って、えー、そ う, いう見どころがあるサガったなーっ思ってますああいうところって最後のスパコンの対応ですか あ, あのー、あのまあそうれもそうですねあの。 さっきの見習い君戦もそうだけど割と急な感じ の, あの足腹ハードじゃなくてハードじゃな、うん、しっかりゼロノサイド割り込んだりとかちゃんと画面見てるなっていうのがそうですねこの間合い j の空がギリギリつかる前合は一応下がったと戦える前合あ若松さんから灰皿が支給されましたね<笑> あ, あれ ゼロサイドは届かない。ミスあーってくれて。何だこの技。おお、山本。技が分かっていない。サブキャラがゆえの。ですが、結構体力取られてますね、ああ、しかし、時間がない。これはタイガーショット打ってくれないでしょう。エアスラーが出ないの。<笑>エアスラーが。エアスラーの代わりに。なんか連打技を出しますね。マツキヨがにたって。 いや、松木さんはね、ほんとね、もう、もう、なんだろう、あの、東亜戦とかも、中盤ぐらいに出てもいいんじゃないか、だから、ポテンシャルは僕持ってると思ってますよ。かなりの努力化、という点が、僕としても、ほんと、強化が高いプレイヤーですね。さあ、ワンピーが出てくるのは3番手、3波溜めすぎ。さあ、さあ、名前の通り溜めてくれんのか カンパ・ぎさんもあのガイルからキャラ買いをして S バイソンになってからもう3年ぐらい経ってんじゃないかなですがあれさ、ショウヘイトやんだけどさ、ショーみたいな感じでさああいうシレアでいいんじゃないのあそれは、ね、のあの、ラーショットに負けんぞすよ、ベッドアウトあっ、いっ て, うーってー、上からいく、<笑>上からいくかね、うわー勇気ある少年でしたが。 でも一応サガっと下げても出てきますからねやらしいな今のもこのスイッチプライムでサブスク済みサブスクって何スクミズみたいなもん<笑><笑>スクミズ…絶対違うね<笑>スクミズでいいんですかねいってっさあニョキっとさあためていた名前の通り 技が強いダストトレーしゃがんでる時にも当たるダッシュストレートしかも転ぶってやばいよね、いって、本当にあさあ上からあー出ない、アッパーカーが多分間に合いますねら、ああいうところでアッパーカーやっぱ出すべき時ねしっかり出さないと相手も調子に乗るので、うん、確定で落とせるもやっぱ落としたいですよね調子<笑>乗ってますね、完全にさあタンパダメ食べ過ぎ、まっすぐ行ってぶっ飛ます、右ストレートでぶっ飛ます。<笑> まっすぐ行くのかおおおおお届くここは届くよ、ね、飛んじゃうがいや、よく届きましたねまあ、うん、小キックとか出してたらワンチャンか潰しそうだったけど高めで食らったかもしれないですね、うん、でも、でもあいちなんじゃないですかウェーンズ北斗の剣総理、あい、総理、アイドんの さタジオの擬王 S 剣ですね今アッパーカット潰したぞ余裕で潰れますよ当たり前じゃないですか S 剣ですよまあ確かに、まあ、このキャラ使って勝てないのおかしいから<笑>さあいきなり辛口が出てまいりましたさあハドウハドウ北斗の剣は今日じゃないよあ今日やってるかもしれないけどあれビッグワンかなン、ね、それだったらウェアじゃないウェンツでからイツてとてう ウェンズだから、いつ打ってきてもとりあえず、今日じゃないで す, いですさあ、ギオが進んでいくが、松木の壁が高い、おーっと2位投げで画面汗持っていく。 どうせ勝利出ないだろうという。で<ス>試験に対しても上から行くから。すごいな。あ、でも、あの、画面端からむと勝利出なくなるんで。あ、それは、じゃあ、左側だけじゃない。右側は絶対出るでしょ。いや、2P 側だと、自分の金になるじゃないですか。さあ、そのサイドまで決めて、あとは、あの、まやりたい放題。やりたい放題。やりたい放題でしたね。松木ヨがなんと4盾。X サガットの4盾かっこいい。デレロー国が勝ち抜け。 さあ次の試合男の会とえー玉梨ですねじゃんけんは済んでいるはずなので男の会全員全員そっち側の人なのかな<笑>まだ若いのに柊さんだけ違う柊<笑>さんだけ違う<笑>まだ若いのになさあ青汁さんが今あれですね遊びに来てくれましたね青汁さん おおあー、まあ、ちょっとしますよチさんクロッチさん、クロッチさん試合ですよ。クロッチクロニク試合です<笑>はい バンバン落として、も上だけ決めちゃって、下行きましょう。そうですね、上。はい、オッ o ー1 p 2P は、どっちがどっちのチーム男、男。男が 1P。さあ、いきなり嘘をついてくる。運営に嘘をつくのはやめてください。男 1P です。先方は、セロファンの、X バーサス えー、玉なしの、おちゃる丸じゃないか。おちゃる丸バルログ。先ほど出番がなかった。うまいとっさに大キックをせんのは偉いねん。これ、あれ、おちゃまる丸けどずいぶん戦い方変わったね。そうですね、昔はヒョウしかしやってなかったんですけど、うん。これ、歩いて、中キックと強キック。あ、死んだかおーっとーおいした前投げ前投げってすごくないですか 後ろならわかるけど当たらないさすがに次はおっとアントビミスった難しいんですよねまだまだ画面発足にクイズオンバイク2回転2回転あの待つ2回転と待つんですうわーっダバボデ ィ, ボディかっこいいさっきあのスローテープさんが俺が教えたんですよって自慢しに来ましたね嘘ですよ<笑>アントビを突敗すんの教えた まあセロファンという名前の通りセロテープファンだからこの名前になっております今日はセロファンですよね名前はおっと台足うまいぞさあお茶ルまで困っているこれはダイヤシ連打ですよブアリーはいマッツンサムワンって誰かとか<笑><笑><笑>二回転です二回転す二回転 はい、トックロッチが出てきますね。これ、ワンピューが男の会のメンバー結構やばいっすね。全然勝ち抜けてもおかしくない。メ ン, ツ、えー、メンバーが、セロファン、ザンギー、歌舞伎くん、バイソン、ウネガイル、シュウケン。まあ、ここも強いですよ。っとしゃがみくらいしてくれたから、とっさに逃げてしまいましたね。DJ か。失礼。シュウさん DJ だった。 さあクロッチが冷たくいくあ、くん剣じゃないのか DJ らしいですもうあの DJ も強いですね急足ローリングでこうなるときついザンギができることといえば何か技を出してくれたところにダブラリをぶち込むぐらいしかなくなりますね、まあ、ザンギにできることは金入れでは前に横ですな、はい、<笑>もう開幕、全身 100% のキャラですからね 今のうまいねもうバックステも一点読みで遅めでしたねさっきボニーさんに似たようなステで、ね、走ってましたけど走ってましたね確かにセロファーは飛んだもう対空でバックステされると本当に基本的に何もないはずなのでおーっと乗っかり乗っかりスクリュー決まってまだ残るバにミスってまあでもミスって正解今バックステで逃げられてたからねいやえーと持続完璧にやったら逃げられないんじゃないですか逃げられないかな 今でもビタで重ねようとしてたっぽかったからあー早めのと無理ですね多分2回転ボクサーってなんてるボクサーですはいバーサスオペレーターって書いてるはい<笑>その通りですイエスさあブッシュバスターあの耐久を使われると残夜かなりめげますこれ勝てる技ないじゃんってなりますからね<笑>おっ と, っといいやーブッバスターがスクリュー回せず<笑><笑> 次のチャンスはくるのかクロッチ画面端まで追いやられるスクリューに対してローリングさあしっかり勝ったのはクロッチさあとなると行くのはあ先にバイソンを出しましたねバイソヒロヤン対策で DJ、ねあー J、を取ってきたバイソンというキャラ こういう組み合わせはさあいいうちで超いてい、超<笑>け<笑>火力で勝っちゃうんですよこれね、攻略特にできてない方が強い説がありますねさあ、ごちゃごちゃごちゃごちゃした時はもちろんバイソンの方が強いですいや、ぶっこんでったな今、ああター、立ーパン、あれもうねな、あー、第3次、あ返したよよく今何回っ、選んだな もうぐちゃぐちゃになるんだったらぐちゃ返してやろうというあれでしたねおっとローリングローリングしかし確定おっと掴まれて画面が欲しいバングランドこの連係が続けそしてクレイジーが重なっているクレイジーの重ね方次第では一応スライディングで割り込めてしまうのでちゃんと重ねないとだめですね ああスイブロックウィズイノマシロ &KQI そうですねヤバいチームですねあまあトフィーが出てくるのはアベビンホンダアン先ほど読み合い道と紫までしたっけえあ読み合い道だけか、うん、読み合い道を倒しているさあ今どっこい見えたけど三十分に止まったあじゃあ紫も倒すのか お ー, ほーい、アメリンは本当に頭突きをガンガン打ちますのでそれに対応しようとすると今度、歩きがね見えなくなるんですよねさあ、加部君が今度画面端にいやる下がってグランドストレート若干のスキル決めていくこれで画面端まで結構下がるスペースがあるので相当対終ポとシも安泰ですね っ掴んでおー掴んでさ あ, あれはアイソンの恐ろしいところですね一回あのー、見逃してしまうと次も通ったりしますねんな側はどうせ当て投げとか来ねえだろうって思ってますからね今日はツイッチだけで配信ですが今日もツイッチだけで配信ですはいルートの大会はツイッチですね<笑><笑><笑>うっ、痛っ さ歌舞く君がノリノリだぞ俺はやれるときにやるんだとさあホンダが原始たまるとめんどくさいぞホンダバイソンと頭違いましたねこれロースコイン見てからじゃなかったオア見てから鬼武装がある可能性があるのでちょっと警戒したいなおーっとおーよく多いと入れたさあ体力一気に逆転削りでしょうがなく削られたのに逆転しているうおーずつきずつき あれは遠距離から打つことで2回目の球が間に合いますいやー、今、加藤君、勝ち逃したね、もったいなかった、ミスりましたね、ここはウネがいくしかないでしょう、殺さなくていいっていうのもね、勝ちですからね、そうですね今、殺しにいってしまったので、いかなくていいうん、場面。最後の最後で もう大会だとね行きたくなるのが分かるんですけど、パッチジャブの方が良かったですよね、さあウネガイルです今日はガイルで、うまい、ウネガイルの対空のねもうなんか長いのじゃ効かないんですよ、いろんなことをやってくる、お4ストレート、ートート<笑>ー男ガイル、今日ウネガイルだった気がする。 あ お, ーお許されたああれね、ダメ出しのガイル、百0も限りといけないですね、ひざの重ねしかなくなるはず、おー、坂本選手、さあ、太鼓ミスったがあっちもミスっているそうですね。お互いミスって、うわー、1回の圧力が よく見てらっしゃる、ね、割とチョップの汎用はね、すごいいいですね、うん、必ずちゃんと押そうとするので、まあ、大体勝ちますからね、あの技は、相当判定判定るんですよ、さあ、ソニックミスって、ソニックミスを2回ミスって、おーな何回ソニックミスってんだ、<笑>フェイントしてんのかもしれないけど、フェイントでレバー前で出ちゃうわね。<笑> あの、沖浦県。じゃ、恥恥だったよ。はははは。さすがにやばい。恥恥だったあ、でも、さあ、胸がいる勝利。通しましたね<笑>。さあ、そこに入ってくんのはヒやん、ヒロヤンかなヒロヤンですね。あ、ホーク使いの連中は全員、ホーク、有利リ、ピーハってますからね。いや、ホーク、有利だと思いますよ。えぇ、ー、圧倒的に有利なんなですか。あ、ん死んだ死んだお疲れ全然有利でですよ。全然有利さ。ですよ ダイグラム今開幕ソニック打ってなかったら生きてたじゃん生きてるだけですよ生きてる勝ちだろ何回やらされるんです か, ですか危なーいさあヒロヤンの恐ろしさこの1ラベルもう分かりますねこうって言ったら死にましたいいですねさあ梅がおお 珍しく我慢強かったがバックそばとやりたい か, かなり遠かったから割り込みましたねさあ頑張ってますねさあ相手はロボットだぞーさあ開幕開幕やっぱ前前に入れて裏剣押してますねやっぱりそんだけあの前にこられたくないんですよあーもうーぶねえ弱だったら死んでいた このうわあの距離でも吸っちゃうのがヒロボットあーよく違うそう暴れたな呼び合っていくがコンドル入って投げてきました、ね、あ止まっているうーわーおいあるあるあるめくりはガード、えー、ーおーおー<笑>うわうわうわうわうわうわうわうわうわうう 前に歩いて投げましたよ大キックの戻りに歩いて投げたね、今のはやべえわ、ま, ひま 100% 狙ったわけじゃない、ま、噛み合っただけなんですけども、も<笑> に, 見事にしても、ね、たまたま、苦し君、もう行くしかねえ的な感じで、歩いたところに大キック出てて、戻りに、ま、広いも、なんでこいつ歩いてくんだよね、やっぱガードしちゃいましたよね、<笑>足場い警戒して。 投げかねみたいなしかも投げじゃないと死なない体力だった。まあ、よんだしかも S, S キャラだったので受け身も取れずだったのでねいや、はい、今当日組みたいデレロ王国当日組みたいデレロ王国いやー 敵, 敵当ここに極まれるですね当日組やばい<笑>あっヘイデ g ミアングッモーニング デレロー側が 2P ですねあ4403今日何ブロック、えー はいこれがえー、っと当日予想 B いいかあーじゃあ僕と一緒かはいじゃあ当日組とデレー国。王国 1P 側が<笑>ジマガイ ル, マルリュー鉄バルログジェネ XDJ 最初はデレロ王国のデレロー X 流 MOR ガイル松木大佐賀とッ長田正月 S ・フェイロン長田対ジェレが見られるサブキャラ同士しかもキャラさがやばいさあワンピー側がガイルということはジマさんか色変えたんですかねさあ長田正月が いやあ<笑>やっちゃいますねー。<笑>そうなんだ今。今今の垂直中キングなんだスイッ。サギ飛びなんないですか。簡単えばは何ですか、ね。今, 今多分メカ系の死んだと思ったんじゃないの。垂直でもぶっかりカッタキレ。さじまさんはサードのダッドリーのじまさんです。あのじまです。<笑>これなんだろうねあの<笑>うわあ太平洋そうだけどなんであのタゲースやガイル使いたかったのかな 確かにでもヘブン君は S フォークでしたよ、ね、確かにモリビーは竜だった、ね、おーしっかりリフトあんだけ潜り込めばジャンプキョーパンにも負けないですね S フェイロンジャンプキョーパンの判定がかなり終わってくるぐらい強くてよくリフトを裏切ってくるんですけどもこれこれ食らうとツ足で劣化圏しびます 相手はうわ、島が頑張っているが、火力を押し付けてくる永田正月、ミート確認ができない、う、えー、前そば、あと一発、さあねじ込んだ絶対に裏切らない、リフトッパー。 自<笑>慢抜きの島さんですね、梅抜きより強いです<笑>それ一回しか、多分一、ま、回しかマイクで言われてないはずなんだけど、よく覚えてるな、小牧麟さん、さあ、松木よさがと先ほど4立てをかっこよくした、今下がって、なぜかしたたいが打ちちゃいましたね。 飛んだの見てから下がっ て, がってああ弱だったらいつでクチっとなると美味しいっすからね今のはあえて全身数でよかったんじゃないかさああー当たらない前歩きプロ動画勢プロ動画 勢, 動画勢ちょっとどっからお金を発生しているの<笑>ははははの動画もかあの必ず見てくれてるああーなんか払うかプロド…プロはやっぱお金が発生して初めてプロだと思うんだよ いい飛びおーっと2位は許さんぞ<笑>お金払ってプロじゃやべえだろ<笑><笑><笑><笑>うわーああっあっ今だ危なかったな今2回ちょっとピオーリーチだったけどた、ね、終わりました<笑>さあ2回におお止めました ソニックを先に撃たれるとああなっちゃうのでそこはやっぱキャラさんになりますねさあ、見立てしていく自慢 A4 見てるかこれいいかこで A4R ガイルが出てきますねイガイル同キャラ戦今度はソニックミスの裏剣ですねこの組み合わせはソニックがどんだけ回転速いかで あまり確かにウォーロックはね、ソニックのためによりもサマーのためにあの注視してしまうので、<笑>そこを<笑>この組み合わせに向いてないですね。そうガイドガイドキャラにおいてはあまり。<笑>おーおー、さあベル王国がちょっと苦しそうな感じになってますね。バルブも残ってんのか。とと。 今が3。縦にリーチ。このキャラマジで不自由なところが最高に楽しいんですと。とじちょ大橋原を言っておりました。大丈夫ですね。吸い出しスカル前だったの？相当数さあ、何人かを狙ってめくりゃガード。 あーっと、中足に対して大丈夫だな、今、サマー狙っちゃいましたね、あ<笑>、そっか 100%、さすがに今のはサマー間に合わないはず、リフトで勝ちジアだったんじゃないか、今この試合落としたら、多分あのたぶん、モ o ルさん、殴られてもおかしくない、いあるよ、さすがにさすがにいやー、でも、やはり、まぐれが起こりづらいですね、この組み合わせは。 リードしたほうが勝つようなことが多いさあ踏んづけさしてオートラーゲール自慢が画面足に追いやって橋はきついぞ投げて受け身は取っているおーっとサバーからめくりがめくれないバックジャンプなんか今時のゲームのプレイヤーっぽい感じ で, そうですねう重なってないめくりに対してジャンプに逃げるで、ね、X では考えられないそうですね飛びが遅いですからねこのゲームさあ真ん中、ね、あんールは取る<笑> 前に行ったところで、けっ飛ばされる、えー、今いじめしてましたね一応僕、メインのゲームなんで<笑>、サウのゲームじゃないんですよというところを見せましたね。伊<笑>島さん、もうサードやってないんで、<笑> X 画面で、A4 に習ってます、はい、それ先生悪くないいやー、A4 はいい先生っすよ。いやー、あれはいい先生じゃないだろう、<笑>あいつ、スパルタすぎるぞ。 あ<笑>あ、まあ、ちょっと試合見ていきましょう、ワンピーが丸竜ですね、これはツーブ、岐阜なのか、さあ投げて、少々、今、怪しいリズムの選くさよ竜巻だわれる、竜巻、竜巻、終了しいシンクリ割れじゃないの、わざわざ、まあ、まああこれも正確ですからね、ダブルサマーをガードできる体力があれば、こっちでも別に構わないと。 さ飛んでんいいもう一丁、中す大会の中突は怖いぞガンガンいく、忠実すぎないであらら ら, らさあねじ込んだ、ジャンプ攻撃高めからの拒否の相ー中ーに対して生シンク相当、ね、勢いありましたねワンピー側、がデレロー、厚木側、デレローですかね。 先ほどと同様、今度も同キャラ戦同キャラを後から出してる方は相当苦しいと思っていいですねんチーム的には確かにさるちゃん、るちゃん強くなったなうんあ、でも昔から動きはいいタイプですよねうわーうわーっと真空が出なかったのか 竜、バードの後のシンクってあれ、隠ることあります隠る隠る、隠る、全然、剣ですら隠る、剣ですら隠る、ああ、そうなんですね、うん、さあ、竜、竜、空振って、丸のゲージの増え方がおかしい、もうまった、下げてまってうおっと、ないい判断だしたぞ、当たんない確認だった、あってんねー、今うおあばれる、暴れる、うわー、でかい。 ああさすがに真空溜まってる竜、浮き上がり波動ゲ重いじゃやばいあそこは 2v1 でどうなりますかあ、え全然食らっちゃいます、ね、食らわない食らわない食らわない、ね、ができるができるけど数えてなかったですね数えてなかったですねああ危ねさあ、まが火力を押し付けてくるさちょっと竜巻、カンル勝負<笑>危ないなこの竜はは<笑><笑>常に俺は爆弾を抱えて やってくるなのという<笑>さあどういうプリセールさしてさあ勝ったのが当日組ですねでは当日組連戦です連戦ですお男の会と当日組当日組連戦です勝った方連戦ですあた<笑>あの大変平さんがあの 眩しい<笑>はいえ、1P 側が 1P 側が当日組 2P 側がお男の回ですねさあみんなのアイドルが決まったらもう座って始めちゃってアイドル大変平さんが来ましたよみんな拍手したわあのアイドル<笑>あの ちょっとやめろって、本名<笑><笑>やめろって、コメント、ちょっとコメント落ち着けって、いやもう、<笑>コメントはね、10年前からばれてますから、<笑><笑>ちょっと、ちょっとや、ちょっと、ちょっと、やめろって、それ、<笑>はい、どうぞ始めてください、これが当日予選のビィナーズ川の決勝ですいいですね、会場入りして1分たたで本名さらされてるみたいな<笑>。<笑> <笑>はい、さあバルノグザンギューあとなんだまた セ, スバルドセロハンがセロハンがまた先方ですえーっとセロハ ン, ンがまたしてます先方、まね、じゃあダヤシうま い, うまい今中盤らいですねジャンプ中盤ちゃんと押しましたねあれって足までテイクされるようなあっと仕込みが安かったハイクロ 飛んでくるうおーよく見てる怖い怖い怖いあるしろさあ鉄必死で逃げる相模京パン落ち方が素晴らしいセロファンがものすごいプレッシャーをかけてきますねセロテープファンだからセロファンですいやセロテープのファンではないらしいですよで名前がそうじゃないですかセロファンテープです セロファンテープやったんですか裏切りだって色まで同じなんですよおいああ鉄バのドルが通常はないセロファンはねあの…セロテープさんみたいな人間性というかあの立ち回りは憧れるらしいですでも一つではあの…全然ポニーさんらしいです<笑>名前名前変えた方がいいんじゃないかポニーファンなんじゃないのってうう言ったらまあまあほ、まあ、実際そうですねみたいな<笑><笑> 返したこれでかいぞぶねえ 今, 今よくうわー、あー、からんていれば出したワンピーが盛り上がる<笑>いやー、相当プレッシャーかけてましたけどさあ、これね、勝てればもうとりあえず当日には確定ですからね、確定ですねこの2チームのうちどちらかが確定と。 いやね、あの、事前に予定してたの2チーム、まあ、この2チームが硬いんじゃないのっていうのが両方ともルーザーですからね。ああ、もう落ちましたからね。紫チーム、ヒロヤチーム。誰だよこのキャラ、テラつけたやつ。<笑>いや、結構このゲームね、<笑>そういうのいっぱいあるからね。転<笑>生客もいらねえだろう。テラーと転生、ジャックナイフはちょっと。バッファローヘッドは許していや、許さんよ。<笑>でもバッファローヘッドはね、あの、X からじゃないからね。 S かかららついちゃってるからさこいつバク転まであるんですよバク転ホントまずいと思うさあこれ DJ はシュウさんかシュさあここは勝ちたい DJ ですねシュウ君多分ねこれはあれだねま DJ でやってるけど<笑>剣でやらせるよって多分内心思いながらね思ってますね剣使いですが DJ もかなり使える男対空輸入しませんよとミスった ですが、中足だけで組み立てていく。鉄バルノグ、どうすんだどうすんだこれ、やったことねえぞ。やったことない。なんか、このバイソン、細くないみたいな感じなの<笑>地上が通用しないし、耐久も無理だぞ。あー、失敗さあっき、速、ま、い、あ、バルノグ、先取りできるんですけど、難しいですからね。しかも、してあんま旨みない気がするね<笑><笑>そう。バカはなんか、あの、イゲージ溜めちゃいけないんですよ。あいつだけだから。 サードでしこしこ3本いちいっぱい入ってるユンと同じなんですよねバク転でゲージ玉のまじ意味が分からないいやね、サードの通常技荒らってゲージ玉の方が意味わかんないですけどね<笑>い や, いやこいつだけサードと一緒なのもやばい<笑>あとブランカもだけでブランカはスパコンが言われてこれワンピーが先ほど活躍した丸流ですね確かに丸<笑>さん先ほど大暴れを見せましたが 一戦はいやねこう暴れるタイプの竜は、ね、やっぱり一突ってくるかわかんないシンカードはやっぱりディレートかしたら嫌だと思うよ。うん嫌ですよね。完全に交通事故じゃん。うん、まあ。狙って事故を起こしてくる竜っていうのは飛び道具持ちんとではかなりプレッシャーですよね。だってなんだろうあのー、この手の竜のシンカードはもうドライブレコーダー必須ですからね。<笑><笑>後から後から後から。 どっちが悪かったんだろ保険会社そろそろ X3 を作ったほうがいいんじゃないかなっていう<笑>さあ勝利は出さないガバンとりあえずパラして4回ガードさせたあー大空からのさあゲージがもうちょっと溜まっちゃいそうさああこれはもうちょっと溜まっちゃいちょっとレック開 始, <笑> さ, あ開始<笑><笑>さあ、レック開始さあレック飛び出し事故はあるのかさあ<笑><笑>アクセルとブレーキを踏み間違えてしまうのか ってくるあっと完全に今、ちゃんと踏みました ね, あのね、運転しても大丈夫な人です、ああ<笑>かなりの黄色信号だったが突っ込んできた危なすぎる、おっと、開<笑>く開幕飛び込みからしかも投げ、今のどこがドラレコかな、<笑>結構、まあでも、このドラレコされていても、返せないですよ、ね、やっぱ。 強いですからねおーっ と, おーっと丸が画面がうバックッやる今のは偉い今のはシンクその垂直ジャンプですから避けられる読みでした読み読みですね読み読みができるあーでかい丸が止める<笑>さあ剣じゃなくてよかったと煽っていくピー側は歌舞伎君バイソンをかぶせてくる バイソンの仕事、第一の仕事はやっぱり流線ですからね。これは、マ、ま、ルちゃんはあれだな、ドラレコじゃなくて、これ大島テルだな。もう事故った後。事故物件。<笑>事故、大島も事故った後です。おー家賃が安くなってしまう。<笑><笑>完全にこれは、大島テル。待ったなし。待ったなし。よく知ってんな。 壁に人が人の形のシミがあるやつですねうわあ、<笑>やはり現役で事故らせてくるおーっ歌舞伎君に何をさせずあと一人どっちが勝つのか当日組勢いに乗っているさあかん鉄バルログとマルデューの2人で締めてしまうのか ジ j ジェ j まだ出てないですからね確かに j ジェ j ベールを脱がぬまま<笑>あの<笑>あれですねスーパーフェニックスチームの2人目ミステリアス、ね、パート、ねはい、さあピヨってウネガイルが3段決めてソニックに竜巻あるあるある余裕で埋めていくああ もうゲージが溜まって、あるよ。さあ今、ダイ台足ばらをした、そこで。飛ばなくていいところ飛んで、さあ、死んだ。死んだ。ああ。逃したが。逃した魚は人魚やでと。<笑>今のタイルが多分、あの空中の、空中の人の真空でも死んだんで。ただのミスですね。さつまき、事故らせに行くムーブー。どんだけ。 おー、ま、ずいぞさあしゃがんでよけた<笑>いやこえぞ<笑>でまたゲンまさんまででしこれ<笑>どの距離かを指すわけです<笑><笑><笑><笑>いやしかしこれはウネがノーミスだったらさ投げていった<笑>うわーいソニックガードになったか<笑>なんとか止めたが相当熟らせましたからねここまで あの、交番の前の、信号を、今ね、あの赤信号で通る感じで、サマー、ダブルサマーがードした後に、うん、ダイボスからのコンボのつもりはガードされちゃった、ああ、どうしよう。で、ごまかしで投げに行ったところをちゃんと投げ返したウネんが偉いなと思いましたね。確かに。うわお蕎麦キャンサマーで。自マがいるから、ウネ入る。完全に1点読めん前蕎ばからキャンソ外、ね、し, した瞬間、その試合を決まりなのによく選びましたね。 あ, あ, まあ無敵ともうもてますからねでももう一覧のメディアの偉いですねさあガイルは確か両目ですねリードしているのはウネガイルワンピー側これ副勝ですねあーっとちょっ と, っ と, っとしまい<笑>ジャンプ中キック、サブチェキック落ちなかった さ あ, あ、立ち回り自体を勝っていっただけに、うねがいかなり悔しいでしょう。確かに今のもったいなかったですね。しかも今の中足で許したら、今のもサマー間に合ったんじゃないのかなああサマー、そ, そうですね。ちょっとガイドのジャンプはふんわり込まれて、いい、ね、の遅らせ飛びに対してはサマーが止まってしまいますが、毎回ちゃんと止めるの難しいですよ。おお絶対に裏切らない。ワンピー側の茶色い方がジマガイル。 ツーィーガーの白い方がウネガイルですいい賞を持っている大将ウネガイルに対してジマガイルが戦えるのかソニックの打ち合いどっちが仕掛けるジマが前に行く今2回転目の勝手に対空になりそうだけど<笑><笑><笑>おっとめぐりがヒットこれで対象対決にもつり込むさあ引っ張りましたね 当日予選、ウィナーズで勝ち抜けるのはチュンディじゃないですよ、キャラクターが違いますよ、さあ今日は強制的にサムキャラ、DJ、ジェネ DJ、さあ使ってんの見たことあります な, なんでこの人、飛び道具ってうんですか、おかしくないですか、いや、まぁ、あ、DJ はさすがに、チュンディもさすがにじゃないですか。 おっとうわーあー<笑>出すのアントビだったじゃん今アントビだ、ね、むしろ出しちゃやべいだろう<笑>そうこれ彼はねこれがあるんだよねそう全く出す必要のむしろ出しちゃダメなサマーを出す男そうあでも DJ は対空でガードの後すら入んないんじゃないですかこけなければ別にい い, い, いと思いますようわー おー三段、梅がいい三段を当てて状況がいい、画面端さあうまい体力ほぼゴールガイル、若干有利干今そのに体育中足、バックスバット、HOKJNDJ どうする 打ち慣れてないですからね、タメが遅いのはしょうがないですね。うわ ー, あーっとうねが締めるさあ、ウィナーズ抜けたのは、いや、ウネがいるが、頑張りましたね。はい。男の回がウィナーズ勝ち抜け。まだ当日予選で、先に、えー、当日予選二組のうちの、どちらかに入るのを選ぶことができます。これ後で選びますので。これ、ハクンはまだ来てないのかねそれでは、 当日予選のルーザーズを始めていきましょうおカラカイ・ジョーズ対デレローイ、デレロー国デレロー国ロー 国, に 国, 国に格上げになってるのね<笑>カラカイ・ジョーズはハクくんは来たのかな 今, 今ちょっと僕察知したんだけどハクくんの気を感じないですね <笑>マジ、ちょっとスカウターにも反応なしですよ<笑>まだスカウターに頼ってんの、<笑>残念ね、ね数字で見れるんで、あれ、まあまあ、そこね、あれな、差だね、僕と二回転ていく、まあねね、と、2時前に行きますね、2時前って、ね、2時前に行きます。<笑> 決めるくく じ, 引きくじ引きなんそう、先に引くじを引く権 利, 権利が得ない<笑>ウイナースなの に, <笑>なの に, なのにさあ準備ができたのかな さたい平さんがエゴサーチ始めましたねもうえったい平さん<笑>あれ違いましたか違 い, す、ね、違いましたニ、ね、ュートンのパソコンでそんなことを大会中に違う違う違うコメントを今ガーッと、まあまあ、他にも 名, 名前出てないかな的な感じ の, い, い, のや い, いやー出てなかったな残念なけどはい OK どうぞ始めてください大 丈, 夫大丈夫です<笑>はい当日予選のルーザーズを始めていきましょう ここで死んだら終わりです 1P 側ポニー座っている 2P ーー側は松清かですね調子のいいさらっと<笑>残念ながら俺以外には出していない<笑><笑>あおられてますねおまけ乳さんのあの<笑>さあポニーの読みやい力<笑>全部が通る 全部通ったね、全部通ったね。あん飛び込みからガード。端<笑>っこまれでいったらノーミスですね、今、うん。2分の1なのに、2分の1に思えない。これが、スワモノザンギ。アパカー、これ、ね。どう打っなアパカ。<笑>この体力差はかなりでかいぞ。<笑>おっとさあまだ出すかね、<笑>みたいなねあ、そうですねあの、この体力差あれば別に。<笑>さすがに。いいでしょう。 あそこで残忍が取れる選択肢は本当にざわざさずにしゃがりダブラリとかしかないのでおお<笑>、出ますね、上は絶対に落とすさあ、今度も飛んでくるんじゃないかというしゃがみショの見るムーブがありましたが、地上に切り替えたポニー、画面外おっと、投げ返さお いや今、よく通してまたね、たた今、偉いね、とても偉い、さあ、ポニーがズンズン来るがこの体力は無理、体力がなかった、読み合いの紫、どっちを出す、ここはサガットなら紫じゃないか。 竜はあ、温存のがそうかもしんないす。あ、そうですね。紫先に行きました。さあ、先ほどあのチーム的にあの速報がありまして、ハックンは14時までに行きますと。14時までに行きますという報告があったそうです。<笑>来た時には終わってるんじゃないか。さあ、投げて。この試合負けたら終わりですからね。ワンピーが今のところ3 0チームで進んでおります。 だかこれはうるさい時はこの間ややとやったんじゃなかったっけ強、はい、かったらしいですね見てないんだけど僕もう見てなかったし、はい、最近動画を見るときはポケモンばっかりでえっ制作出たじゃないっ前 の, の試合見てんましょうおっ坂本知ってるねあれで両対応なんすか 多分裏回りには弱いんじゃないのか今、裏ですよ<笑>アッパーカットが違うしおーっと、抜けた投、投げ受け身がない<笑>うえさあ、紫の冷徹の当たりに今のはやるなぁ、上り蹴りで相打ちでもいい的な感じでしたねそうですね、あれ、どっかの大会で見ましたよね、決勝戦でやるな、今の上り蹴り。 KKY さんが優勝したあれは紫が優勝したんですよあそうそうそうそうそうそう優勝チームにいたあの大会であね<笑>あの時はスリオンスリーじゃないですからね紫となんかお化け2人みたいな あ, あ出てくるのは 2P 側が長田正月 SV 論正月長田正月長田<笑>投げて うーんとレッじがないので相当ベガとしては楽ですよね確かに上からかぶせられがないから、ね、ほぼないですからね冷静乗っかってっねあのジャンプ手法パンチベガ返すのきついんだよね直で返すことも難しいですね間合いさえ合ってればあの遠距離大パンチのアッパーで落とせるんだけどそれ以外は落とせる技が近いともう落とすはないですなるほど小右衛門があの困ったらそれでべって言ってました<笑> このエモンはね、そういうところ、やっぱり使いこなしますね、タツキオうキックで差し合いをやってことを言う、タツキょキックがですね、いろんな突進技にも相性がいいって、タッチキックにも相手が取れるという、かなり有効な技、あーっと、これ、投げ前外になる、いろんな投げ前の狭さが、あーだとな出すと、最よく待ってましたね、シューキックとしゃがみ、パンチなんかだ、ね、相打ちになって。 さ あ, さあ、MOR がいるとデレノー残し MOR が先に出てくる<笑>今ね紫はね あ, のあいつはギリ熱いんで、はい、ここでもし負けてしまったら、はい、ハックンが必要以上に責任を感じてしまうんじゃないかというのがあるのギリで多分すごい頑張ってると思いますよそうなんだいやあのほ他ギリがないのはハックンの方なのでは、まあまあ まあでもまあ必要方で一 応, 一応は 若, いっす若い子にそういうような感じさせないように他、ね、あのピンクのやつと あ, のあそこにいるあのザンギはその手のないので<笑><笑><笑>さあ m r x はクソゲーだとはいや今もああ死なないダイオねバックジャンプあそこ2択であうーわー<笑>突っ込んでくるスカウダイブはぶっ壊ましたね 仕事と必ず仕方が多分寝坊です、ね、<笑>仕事じゃないですねああ最高の使い方がうまいそして目の前に行って中足体を投げて足払いを制限してい く, ていていくゲージが溜まってる状況 MOR さっきのぐちゃぐちゃムーブをもう一回できれば投げて 今度下がるやるやよし上手い今のうまい今の二段ジャンプうまいねうおー忘れたコロニーソニックサマー忘れたコロニーですさあ坪た対ゆべが思い出すソニックサマー投げてサマで割って打ち切っていくこの思い切りの良さもやっぱ重要ですうおーかっこいい もうまだ聴覚うーわやばいよ投げ る, 投げるさあまた投げるのか投げてるおおバラシのライスサバ ー, サバーリーズダブル<笑> MOR やりたいことを全部やって勝利さあ大将扱いの読み合いの… 角は間に合わないのかこのチーム落ちてしまうのかいやー、今、紫死ぬほど悔しいだろうな悔しいですね、今のはまあ、まあ近距離に行ったら反応ができないことをやり続けるすごい試合だった、読み合いの、しかし 2P がもうまだもう2人しかいないですからね、MOR とベレロ流残し。 さある。っ<笑>吹っ切れているこの男めっゃ安いなさすがピヨっト相手に飛び込み終わらせる男ですページ持っ て, て飛び込み一段ですからねうわっと竜巻からのめくり竜巻見えない表だお飛び込み二段に解明しようん、ああなくなりましたねさあ ワンピーが読み合いのまあこれ緊張が走る瞬間ですからね、負けたら終わりのプレッシャーを背負って、関西から来ております、おー、差し返し、MOR、これは乗っている証拠かどうする画面は真空、中度ここはまあしょうがない、だが状況が、ねの今の、今のは冷静でしたね、でたね中盤戦、まあ、波動で死んだからよかったですね。 ファイアーハードだったナウベイダーでしたね。そうですね。さあヨミちゃん対消戦ですね。皆さんあの皆さん忘れちゃいけないですよ。ヨミちゃん一応エクサ優勝してますから、ね。強相当強かったしあれ。今日はカビィジを置いて、はい、来ましたね。はい、おわあ！優しい飛び込みゼロゼロだ。飛び込みゼ ロ, ゼ ロ, 弾 飛, び込みゼロ飛び込みゼロ弾はやばい。ばいはい、超えた。 谷えちゃやば い, い, やーちゃい 記, 録記録とは破るためにあるんですよ、倍読みスコアが低い方が勝ちいいですから自らの記録をさらに狭めましたねお飛び込み一段返し1個階段登ったゼロから1になった大きなシーボルですいやこれデレローですよ。よ<笑>ああみんなそ う, うわ<笑> お互い様なのかいや、これ相当緊張してますねしょうがないけどね<笑><笑>やっぱりバナはすごいってなんでこんなところで褒められてるのも考えないですけどバナは別にすごくないですさあ、おっと ー, ー読み合いの方が画面端に追い詰めたデレロキセイ状況おっとーやるとさあ、一人でできるもんとえー、怖かったさあ うわあ、なんとか命なぎました。これ、ハック君、まだ間に合う可能性がある。いやー、これ、あだ、よみがもし死んでた、これ紫も勝手に、多分勝手になんか自己嫌悪落ちるとこでしたね。危ないです。まあ、責任感の塊の。ような。うね、い, やーいや、よみちゃんすごいね。やるね。世界記録、<笑>世界記録更新で。開幕ハードを飛んで、ゼロ弾。これを塗り替えられる日は来るんでしょうか。 <笑>そう、投げにすならなず中足がある<笑>次、あ三十対二27ということは<笑>玉なし対 3DS 玉なし対 3DS ジャンケンは住んでるいやーびっくりしましたね<笑>まああのー、しばらく打ち破れない記録が出ましたね<笑>いやなかなかなかなかだと思いますよ<笑>これは<笑><笑><笑>さあこれは玉なしがさっき のヒロヤンを要するチーム花<笑>そうですね阿部便広やんチームですねー玉鷲がツー2ー。さあこれねヒロヤン阿部便か紫かどっちかが落ちてしまうっていうのは恐ろしいですねそうですね<笑>いや まあ、緊張ってこういうもんなんですよでもそれでも投資バチバチでやってくるので大会って面白いですね岡村さんなんて書いてるんですかこれ予選終わったらはい、OK 始, めはい、始めてください 予選終わったら予選に上がったチームを英語で書いてくれ的な感じだねああなるほどあ書いてくれるなのかなああそうだポスターだちゃんと打ってくれるってことだね多分ねあの視聴してる方も多分海外のあれが多いからあありがとうこれ当日予選を画像とかで乗っけられないのあっあとで乗っけられないのトーナメント表ペロと、まあ、そのってそこのカメラのところでっけばもいいかあそう始まってました失礼しました さあ、ジャックね、このー 1P 側がえほぼ山本 DJ2P 側がおちゃる丸ですねジャロップああジャロップかありがとうあジャロップなのねありがとうメリークリスマスあーおちゃる丸がさすがにメインキャラだけあっ て, いいてメリークリスマスはちょっと通り過ぎたな オーストラリアに帰っちゃったんですね、彼はで、帰った当日ぐらいにあのー、オーストラリアで四十度ぐらいの、ね、熱が出てたという<笑>熱が出てたというか、気温がすごいですよ体おかしくないですよ、ね、んだおーっとうおー重ね、マシンガンの 12ランガードしてサイズ集団を食らう、おちゃるるとほぼ山本、これは完全にミュージック対決、どうするあー、飛びが通るガードになるがいやー、山本、強引に殺される、強引なドリブル見せましたね、ガッツなしで出ますかね。<笑><笑> ワンピーガえ悩んでいる残ってんのが S キャラ3体ですからねまあ出すなら普通は S 剣じゃないかなと思いますが S 剣 S 流 S バイソンだったら S 剣かなあー暑いんだあっち暑いらしいですよ記録的な高熱警報みたいなさあオ王 S 剣 このチームのチームリーダーでしょう、大山ニュートンを根じにしているプレーですね、大山ニュートンの対戦会の、なんか対戦会部長みたいな扱いらしいです、メインキャラは豪樹と言い張ってますね、そんなやつがいるのか、竜王でしょう、X のイベントではしょうがなくウを使ってるんですが、最近はなんか S ンとかも。 使ううようになりました、ね、あ SK はまあ、あのー、残球持ってないゴキみたいなもんだから、ね、確かにちょっと竜巻はいかなくてですねまあおちゃる丸がなんかひとくさーいバルブをやってますねさっきから人間の匂いがするああ<笑>欲張った<笑>最大輪である最大輪でする、ね うーどうしたんだい早いあいえ<笑>見習いが出るさあ見習いエスリュウ VS イベントでお馴染みですがこの方はあんまり外で出ないですさあテラービスった 届かないかもしれない全今のは大金空ぶつだよ大金空ぶついや出ても届かないかもしれないなっていううーわーどうすんだこれさあめくりいきいきと傘でかぶさってくるいつまで見習いなのか見習いの次の段階は何なのか見習いの次は見習いダッシュですよ<笑>あっ<笑>そうなんですかそう、見習いから解放されるのはいつになるんそすかうう一応4年後ぐらいじゃないでしょうか あのー、ゼロスリーが出る、出るから。サードが最後か、うん。ダッシュから、あの、ああ タ, ターボになって。スーパー。スーパーみラないもう、すでにスーパーじゃないですか、俺。えおー当たらない。あれ言うのいいところですよね。飛び込みゼロ0段。0段。飛び込みゼ0段で逆に食らっちゃうみたいな。 <笑><笑>いやファイティングオフザーさあやば い, <笑>やばいそれ出てないからねあ出てないゲームなのでそれこそゼロなんですね、うん、うおっとみ見習いラビットとかあったらまだ家庭用でや出たラビット<笑>家庭用でや出た<笑>ラビットはあれですよ僕はアーケードでやりましたよ僕もやりましたよあの店で<笑>結局出なかったあなるほど楽です さあ、出てきたー ロ, ボットロボットです開幕大脱落にパラ張らされましたあっア<笑>今いきなり死因が出ましたあー死んだ<笑>あーあーあーあー<笑><笑>なんだよやべああなああああああああああああああああああああああああ ひどいひどいが勝つそうだああああああ出ないいやいやいやいや見習いみたいなプレイヤーだと、あのー、誤作動を起こしてますねヒロヤンもさあ2000年問題かフォークの怖いところは大き攻めがずーっとループするところ勝利よねたまたま勝利<笑>うっ うーんどうする見習いがーっとさーつながるのさ相模ぐらいでしたからねースあ S だからつながるのもある確かに一グで長いわ稼働が早いからねさあ今度なだ勝利出ないだろうみたいな感じ暗い時間も長いじゃないですか暗い時間はあれあのハイパーつまり X と S は同じになってるよ そうですかハイパーで変えられたんじゃなかったっすか。あの ん, んだっけ登りちょパンょぱん竜巻入りますよねサダトに入ないよハイパーだけだよハイパーのしかも無修正エースだけだよバイスンにもそうか、うん、あれスーパーの基盤だったからで入えられたのかだからこ の, このゲームの S キャラは S キャラじゃないんだよああ微妙に違うんですね XS はエ S とは違うとさあ危ない試合をやってましたがさあ大昇引っ張りなさりました3波溜めすぎ さめすぎうわー終わりですあっおお先ほど見た相模ジャパン連打、まあ、上か ら, から詐欺トびができないと死ぬんですよ<笑>勇気が必要あれ お, ーお広いあれヒロヤンがらしくないさっきの見習い戦でこれヒロヤン今完全にカーロス・リベラですねさっきもう壊されてました ね, そうですね<笑> なんか熱暴走を起こしてる感じですよ、うん、いやー<笑>まあまあまあまああー届いたゃったあっ !S フォーク S フォークだから届きすあすあっあっあー<笑>強引<笑>なんだかんだ言ってさ最終的に回しまったねさあねじ込みましたねさあヒロヤンチームそのまま勝ち抜けで連戦ですさあ紫のところかなはい。 からかい上手と連戦です。さあ、どっちかが、ま、あ落ちますよ。ま, まだ、まだ三、まだ三人しかいない。まだ三人。でもギリギリ、ギリギリ引っ張れば。安倍敏弘やんこっち来て。安倍敏弘やんチームこっち来て。じゃんけん。 玉なしチームとカラカイジョーズチーム玉なしチームがワンピーガーになりました玉なしチームがワンピーガーですた玉なしチームがワンピーガーですさあ命 命燃え尽きようとしてますがまだ何とか残ってますねからかい上手<笑>これ本当にハックン来るまで持ちそうじゃないですかまあ頑張ってほしいね2109はやばくね<笑>相当未来だけど<笑>よくよく気づきましたね、うん、90年後ですよそれえどっかにそう書いてあったりするここだあおいい大変やおい<笑>一番上フォックス2109990年後になってる 2109年はやばい 今, 今気づいたけど未来です2019ですねあどうぞやっていいですよ大丈夫2つ付いてるから1個なくなっても大丈夫よく気づいたなしかしはい直った失礼しました2019です髪が悪い 確か冨川流 1P 側がバルログにキャンルが合ってるということはおちゃる丸ですね 2P 側はまだザンギーか読み合い動画行く、うん、えこれアベリン・ホンナにさっき落とされたから先に使っちゃうってやつですか え何だってえ聞いてなかった<笑>ごめん阿部ンィン本田にさっき直接相手で負けてるんですよね、うん、読み合いどうは、うん、このあと残ってるんだけど竜をそこにまで取っておかなくていいのかなっていう確かに思ったんですよ忘れたんじゃない、うん、ああやべーいたわーみたいな<笑><笑><笑><笑>うわ<ー>っ<笑> お, <笑>おいお電話<笑>ああさすがに ななんんととか、なんとか勝ちました、ね、今、読ちゃんのあれじゃ力強さを感じましたね、なめんなと、舐めんな大昇利。読み合いのは、えー、魔王界ですからね、バルログに負けたら説教始まりますよ、いたぶんもうすでに説教案件は何件か、<笑><笑><笑>うーっと、おー、ハイクローはガードしたが、おっと、速すぎるー、速すぎて制御ができていない。さあ 終わりししまたね。<笑>ナイスバックジャック<笑>ここはヒロヤンが座ったまあ紫に、えー、クロッチのブランカもしくは本人さんにもいけるのか残せるのはでかいですねうおなんだうおいおいおいおい あーロボットでした完全に誤作動さえ起こさなければこんなもんよと あ, あー死んだこれやばいめくりボディーあーコンボミスさすがに残ギステージはたまにミスきますね怖わいいさあ勝負の前ジャンプマキだがおトマホーク打っていく<笑> めくざとに見えない見えない全く見えないが速すぎたーさっぱりが出なかったか<笑>試合が超速いここでボディーが座るハク君がいればこんなことしなくてよかったのにさあこの2チームどっちが勝ってもおかしくないがどっちかが落ちます さあ、ポニー村ザンギまず回したのはヒロヤンヒロヤン、あんまやってないように皆さん見えるでしょうけども実はバーサスの違う違う違う違う土曜日、そっちゅうやっておりますーいやーポニーがおっと、ここはダブラリでスクレー減らねーなスクレ減らねえな 台風が減りすぎなんだよそうですねーあーあー ピ, オレピオラライんがいい、広谷、うんばり味方につけていく、こんがりダイブ、これでリーチいや、今、ピオんなかった後にねに、どこどこ歩いてて、上り中キックで中段で狙ったポニーも偉かったんですけどね、あですね当たらなかったね。 いや、あ頭突きでピオらなかったとき、残り一発でピオるかどうかもちょっと怪しいんですけどね、まあ、ねーさあ、紫ベがこれが対象になるのか、どっちかが死にます、どっちかが当日予選で落ちることになります、やべーピオヤンがまず乗っかったやっと、ノーミスだったらこうなる。 さあ歩いて間に合うヤバいよなダイヤシーあ、でも今ジャンプ強ンスタートだったから距離も良かったですねあっと痛いこれピューリーチ紫がシャカシャカしていくがイロヤンはこうしたんたんと一発を狙っていくおーっとこれバックジャンプが逃げられ る, る対空ミスうわあ死んだ死ん だ, 死んだかー大変勝ったのはイロヤン 玉無しチーム勝利はくはくまだかいませんね。というわけで、3対1で、玉無しチーム勝利シック<笑>さあということで、じゃあ、えーと、 一応ねーー 1, 位ぬ1位抜け2位抜けを決めてもらえればと思いますので27対28ということは当日組ですかね、はい、あれさっき男の議じゃなかったっけ男の議が勝ったんですよががけあっこ こ, ここでか、まあ、まだ重要な試合だよあそっかうんまだ残っておりますね玉梨と当日組ですね玉梨対当日組ここで完全にあのー、あー抜けが確定すると 当日予選最後の試合になりますこれはぜあの3人には焼肉を怒らないといけないんじゃないか白君 むしろここで来て、<笑>なんか俺が来れぬうちに負けてんじゃねえよぐらいのことのにし説教してほしい、逆説俺が来る前に負けてんじゃねえよと、<笑>確かに、それはかなりやべえな、<笑>おい、あったまってんのか、ばばっつ。<笑>終わったわ<笑><笑><笑> <笑>ご苦労っつっておいなんで場が温まってね<笑>冷え冷えじゃねえかよみたいなこいつもこいつもボンクラだなはやばいそんぐらいのあれが欲しいとこですねいや逆にここにきて本当ごめんなさいとかそういうのいらないと思うんであの開き直り玉梨がワンピーどのレベルでの開き直りを見せてくれるか<笑>二度と顔は出さないものは全然ありますね<笑><笑> さあ当日予選最後の試合じゃんけんで 1P2P が決まっておりますはい始めてください大画面があるのでえっ、ー、とー邪魔にならないような位置で皆さんギャラリーお願いしますね、はい、さあ黒黒と黒とジ葉さんからうわ噛んでいく お腹が減っているいこうなったら、行くんだ、いやー今、カミツキをかなりの速度で、あのー、跳ねのけたじゃないですか、あそこは絶対サモは止まってないポイントなんで、思いっきり前飛び行きましたね。 うわー長いときはサマー溜まってるっていう判断で恐らくやってますねさあー、大足君らったがいや俺のスタート、どうせ飛んでくると思ってねえだろうみたいな、<笑><笑>あのー、人対人をやってる感じいい、ねねあのー、まあ、まだね、あのー、そうーいう部分、あの例えばなんですよねジェネティさんしかり、角さんしかり、ポニングそうだし、どうせ飛ぶと思ってねえだろうみたいな、<笑>それねあのた高くくるっていうのは非常に大事ですよ。 まあ、それ通ったらまず気持ちいいですからねしかもあの人通っちゃって一回見ちゃったからああみたいな感じなのでまあそ、それによって相手がしこってってい う,、ね、そ, う, そ, う, そ, うそれありますちょっと固まっちゃいましたからねこれはジェネディこれジェネジ ェ, ジェネディエがこれも古くからのプレイヤー同士ですからねうわ おお、全然つながってないですよ。飛び込みからつながってなかったね。1、2、3、4はつながったけど、少 小, 小、少のエアスラはつながってる。おいエアスラ五百点でしたっけ最後。エアスラーはもしかし削いで死んだのかつな繋がってるかも。お, おなんだ、なんだ、なんだうーわーおおっとジェネティが。 あとは守るだけ。前に飛ぶ。ズーずーしげに二度と削るのはいいですよ。<笑><笑>死んだかあのそばと二度とはしょうがないそばっとですからね。やっばい今の上方。どうするどうするわー行くークロッチ通していく大会でも動き変わらないですね、この人。高めで潰して、ダイヤ足までガードさせる。 DJ なんか絶対噛みたいプレイ相手だと思うんですけど、ダイ左足打ちましたね。さあ、暴れた。と、めくりを、あ、いい位投げ返す。投げ返す。高めくらい投げ、あそこでよく選びますね。今度は通さない。が、ガードになる。コレクティ、きついぞ。あー、あーやっぱ速い。 クロッチ頑張ったがここで止まるおちゃる丸、あべびヒひろやんおちゃる丸、バルログ、あべび本場んま、ひろやん、エスホーク誰がいくんだ何を持って引退ってとるかわかんないけど今現状はやってないみたいですねはいだねあの計、ー、プレーヤーの引退とかも基本的に俺俺詐欺よりわかりやすい詐欺なんでもういなくなる人は何も言わずにいなくなるだけです おちゃる丸が出てくるバルボグを DJ に対して使うあまあホンダと S ホークですからねバルボグ一番マシなんでしょう<笑>今日は言いたいってやめる<笑>今日は、ね、日付限定なの朝復帰おっとザック落ちる中盤がヒットこれはガチャッてしまった あそこで食らうってこでとジャンプ投げ返ししようとして振り返れなくて逆に通常技が出たところ裏が投げられるとよくあるじゃないですかそ れ, あ, ですかそれありそうですねガードポーズ取っちゃっけどそのままあの通常技そのとさ振り返れないこと多いじゃん、うんうん、さあ21世紀の素数が始まっている投げるスライディング小石どうする DJ に勝たせると面倒くさいぞいああ落ちる傘出さなければ使ってましたね<笑>なんと安倍瓶が座る意味わからないまあ今に始まるとこじゃないですよ<笑><笑>安倍瓶最速で準備してましたからねこれ さホンダ対 DJ ものすごいホンダ側が苦しい組み合わせですがアブミン、が得意としている一個一個が的確だ対するジェネはいつも使ってもいない DJ で今日は出陣なのでここは穴があると見ての出陣なのか圧倒的リードのアブミン最後はドンピシャで飛んでいく 飛ぶんださあ、坂上徳斗ン強いけど、まああんまりダメージに な, なってないですね、まあそれ本田からしたら別に痛くばかゆくはないと、俺の一発は太いぜー、あのー、ロックスっていうルール上ね、あのー、しょうがないんですよ、陳に使えないんですよ。 旧キャラ2体、新キャラ1体の視点の1体ということ。これ、ジェルティさん当日の圧戦で何でもいいよっていうあれだったので。まあ、新キャラって言い方あれなんですけどね。え、新キャラじゃないの新キャラって、それこそ25年以上前に、新キャラなんで。新キャラ、25年ぐらい前、最近だよ。最近か。最近だよ。こか。だって、今ですら2回転3とか3付けされることが多い2回転3も、僕らからしたらいつもやっても、 二<笑>十、ね、歳そこそこの子供ですからねさすがにみんなあの年は取るんで自分の年考えてくださいえああああああああやばあばば ば, ば, ば, ば, ばやばー…ししあああああああああああああがあああああああレああああああああああああああああ さあ、丸流ですねうあのー、そう、DJ のスライディングはね、意外とね、投げられ判定が割と大きくなってるのか結構ね、はい、投げられることが多いですが出てるのにオリ、はい、コンボ なんんで、あとは削るだけ。こっから死んだら熱いよ。あ、ビビンならあるよ。読みならある。読みも、もうありませんでした。冷静。<笑>さっきの飛び込みゼロドンとは違いますね。あ、はあ、い、座席一個、グーッと一個でかいぞ。めくって、おお、さつまげ、よく出したあ、その読みじゃなくて、まあ、れか、マルじゃんか、これ。これ、失礼。マル流です。 うまいお前は画面端に居続けろといーゴッジャンプおおさあ大会のバチバチのプレッシャー、飛びがうまいそこまで飛んでなかったのにアベビンゴホンダが丸流に対して伸び伸びやってくる。 を打ったときだけ飛んでいる不思議すぎる飛びビビりすぎてハードをもっと打っちゃいいんだって今の20倍ハードだけのとろ20倍そんなに打っていいんですか打っていいド結局ここで飛ぶしかねえんだからまあそうですよねーーーさあマルリ丸竜がやっと画面をあナスターが真空打たされた鬼武装がチャージ完了 これは破動剣をほぼ打てない状況うわーっうそー<笑>シューゴスこれやっぱ自己ラスに来てますねいくしかねえからなにしても迷うようやったな、ね、今ねシューゴスは今頭が大いちょう前でしたからね鬼、お大いちょうでも鬼のせいでもどっちのマシんなんでさあこれは大将かなヒロ あれ大将じゃない大将か大将ですねヒロヤン S ホークに託されたお前は誰が座れたーカプコンに今すぐ電話を電話ださあ完全に電話ですその後百110番もした方がいいやべえだろう 拳を出したら死んだでござるさあ、ひろやりが見せていく、マルコのダメージ、お立ち直っている、それどころか、俺の方が事故なせるんだぜと、生き生きやってくる、偉い意みを感じない、いい今の回し芸で偉い、偉いですね、あれだったら確かに。 あ以上になりますね今の回し蹴りは偉いな前を完全に見ていた。おっと、どうしたぁお疲れ。お様でした。もしもしピーポー、ピーポー、あーっと、逃した。さあテンパっている。うわぁ。ヒーロー終わってみればパーフェクト。さあ座ったのが さあヒロインさすがにコメント稼いできますね。対称対決当日優先勝ち上がりはどっちだ？対象は鉄丸で。<笑> S フォーク対今すげえな立ち台キング先出しだったあ先出し先先先番先番が現れましたよあ。ハクさんハクさんお疲れ様です。てっきり二度と姿を現さないっていう選択肢はこれなくなりました<笑>来ました。 選択がありましたけど来ましたねさあ鉄丸の具が遠距離線を徹底危ないうお前ジャンプ気狂ってるあるのか余計なことやったやった今余計なことやったミスらない今前歩かなくてよかったのよな余計なことやったな焼肉屋焼肉屋ちょっと待ってくださいね あまあさいや、あの、ハックンがチームメイトにおごるって話ですよ、ね。<笑>サンキュー。安くねえよ、別に。終わったうま、はい、いけど。お疲れ。ひろやーあー、何も起こらず。結局、勝ち抜けは、アベ ビ, ビン、ひろやん、クロッチ、おちゃる丸ですね。の、これ、名前は 玉梨が勝ち上げておりましたでこの後くじ時を引いた後に1回配信ストップしてそうです、えー、本決勝戦は、えー、と別の放送で、えーとまあ、同じチャンネルで別の放送で切り替えますのでお待ちください URL は変わらないですはいはい それで、えっと、当日予選当時間がで9時ですよね9時を9時引いて選べるわけじゃないですよ9時あの、なんだこ れ, これ B と D でしょ、まあ、あの黒と赤稲妻の利点はない先に引ける。<笑> ああ別に ど, どっちでもいいよ選ばせるそしたら選ばせますかそしたらじゃあもう一回だってルーザーズとウィナーズでやってリセットするか分からないからやんなきゃいけないよいやもう決まってるんじゃないですか白黒ついてます あ, あ直接ねうんああでも本来のダブルイニングやったらやんなきゃいけないじゃんああまあそうっすね9時、まあ、でいくうん9時さっき言ってましたもんねもう説明ちゃってるからいいっすはいそれではこれからくじを引いてもらって 当時速の B ブロックと D ブロック、どちらに入るかを選んでいただきます。一、二、一と二が。あ、選べませんよ。9時、9時、9時引いた方に勝手にはまります。9時引いた方に勝手にはまります。はいはいはい、B ブロックが1。あ、も, もう片方、玉名市チームこっちに来て。たま市チーム。チー ム, チ, ーム チ, ームチーム、こっちに来てください。 あのー、後ろにいる、後ろにいる。要するに2一二抜けの玉抜けチームは、自分の意志でくじを引けないので、結局余りもんなので、どっちに入るかは分かる。うん。まあだから結局、あのー、運がいい方に行くか、運が悪い方に行くかも、結局あのー、男、男の回に委ねられてしまうと。くじ引く権利なく、B か D に行きます。ちなみにあのー、男の回も B か D どっちに行くかは分かってないです。 くじを引いて、一番、一番のくじを引いたら、B ブロック。二番のブロ、あのー、カードを引いたら D ブロック。に男の会が行き、それのも逆ですね。あのー、玉無しはそれの逆に行きます。玉無しはくじ引かず、あのー、もう、多分これくじ引くのはうねくんでしょうね。うねくんにお願いするしかないんです。逆を引けと。う<笑>ねくんに、 そっち、悪、良くない方を引きなさいと。いやいや<笑><笑>さあ、どっちさあ、めくった2番、D ブロック、南極2号に男の会<笑>ということで、<笑>えこれ玉梨はジャイリザ初級者部屋。<笑>さあ、男の会ここで運がなくなった。<笑>最後の最後で運をなくした、玉梨ラッキー。 玉無しラッキー。はい。えっ、ー、と、それでは一旦配信ストップで小休憩を挟みまして、決勝大会に進みたいと思います。配信は、予定通り2時よ、配信スタートあと。あと8分ぐらいしかないけど。あー、10分もらおうか。10分もらおうか。10、2時2、2時10分にしましょう2時10分。2時10 分, 時10分で、あのーー、お返ししますので、それまで一旦配信止めます。 20分になったらまたお会いしましょう。ということで、当日予選抜けたのは、1位抜け !1 位抜けなのに、D ブロック男の会 !2 位抜け玉なし !2 位抜けなのに、B ブロックやったと<笑>いうところで、本戦、26チームトーナメント、頑張っていきましょうとりあえずあの、ルーザーズもある関係上、あの、A ブロックは A ブロックで、1位抜け、2位抜けで、終わらせていくと、D ブロックはしばらく出番ありません !A が、もう、 全試合終わらして B。B も全試合終わらしてという順番になってきますので、D ブロックはしばらく出番がないので、あのー、当日枠抜けど男の回ですね。は、まあ、あのー、まあ、軽く縮小会予選抜けおめみたいな感じで、食事に行ってもいいんじゃないでしょうかね。な感じで、おのおの時間をうまいこと潰してください。ということで、あー、うん。 一旦配信をと思います。じゃあ後ほどよろしくお願いします。さよなら。